「手も足も出せねえ動けねえ」「泥だらけで汗まみにれ」「転んだらまた立ち上がれ」 Tory, days of fire. Era his father met. I'd a y get a chair. For s p e a don't know. Ready? 悲 し, いしゃべるか食うかどっちかにしろううまいな あ, あっ<笑>なっそれほんまか海を裂き山を砕く最強最大無敵のビーダーがおるって燃えるむっちゃ燃えるそんな強いビーダーが世界のどこかにおるんや決めたワイそいつと戦う。 お店ではお行儀よくする ぶ, ぶっ倒されてもうた、モータお、落ち着け。あくまで噂だ。その正体を知る者はいない。いや、実在するかどうかもわからん。せやかて、カテ僕、知ってるよ。誰やトコノットナタ様やだから乗るなの、ノルナックーのえ 何がダメだこれなんかがっかりや。 ワイはワイの心はこんなにバトルを求めてるのになあグレーワイどうしたらええんやろならば B コロシアムに行けばいい B コロシアムああ大勢のビーダーが集まっていろいろなバトルを繰り広げる競技場のことだほんまかそこに行けばビーダーとバトルができるんやなああおっしゃよーし行くで 一番近いのは隣町だよし 人の話は聞けと言ったろう。見ろ。今のバトルの採点だ。零点。零点。なんでよ。つまりな。いや、実際見せてやる。これは。ターゲットとターゲットの間をビー玉で抜く競技。スルーザゲートだ。スルーザゲート。使用する玉は十個。 素早く正確に撃つ。もちろんターゲットを倒してはいけない。イ ししてもらおうかウル変身しよった俺のシュートの威力に反応したんだろうな面倒なことにならなきゃいいが<笑>こいつでよから。これは何やパワーブレイカーだあのパックを狙って一発だけ撃ち弾き飛ばしたパックでターゲットを倒すええー なんなら、ここで決着をつけるかわ<笑><笑><あっ><笑>からんやつやそれはともかくだ。ビ ?B バトルにはさまざまなルールや戦い方がある。いつもいつも勢いとマシンの性能だけで勝てるほど甘いもんじゃないってことだ。わかったかすげえすげえわ ビーバトルって、わいが思ってたより、ずっとずっとすごいもんなんやなーさ、次行こうお、おい ま, ま、待て、待てってば B カイダ ー, <タッ> ー, イダー<タッ>たく、いい加減にしろ なあグレー何だビーコロシアムってほんまいい場所やないろんなやつといろんな風に戦えるんやこんな楽しいことワイ生まれて初めてやそれもこれもお前がいろいろ教えてくれたからやめっちゃサンキューやでそんなんじゃねえよグレーブルを探してくる。 二人とも<笑><笑><笑>シャドウの同情破りだ。 ビーダーマンビーダーマンカーンもう最低カーンコミカーンこのビコロシアムは危険カスよカスカーカスいくら田舎のポロコロシアムとはいえ ただの一人も、このバトルクローのメガネにかなうビーダーがいないなんて。まあ、大して嬉しくはないけど、こいつはいただくわよ。何やお前は<笑>誰か あいつは、シャドウのバトルクロお前誰やなんでこのよなひどいことをすんのやあらら、ぼちびちゃん、本当に私のこと知らないわけまあ、どうやら坊やもビーダーらしいけど、ハ、はあ、センスのないファッションね。はあ 思った通り全然大したことない能力だわ。ただのやんちゃな坊やね。ん何これ。はああああ。何してるんや。早く答えよ。ああもう何すんのよ。触んないで受けらはしもう。答えんか。 <笑>やれやれもうせっかちなガキねえいいわ特別に名乗って差し上げましょうわたくしこそ世界最大のビーダー結社、シャドウのビーダー最も美しく最も華麗に舞うもの人呼んで暁の黒い気こ子、バトルクローわかったかわかったらとっとっとおうちに帰りなさいなんやそれ わけわからん。あんたあほ違うガオさん。おっさん！そんなことより答えろ。みんなになんでひどいことをしたんや。う、う私の嫌いなものが二つある。一つはゴミ捨て場のネット。そしてもう一つが生意気なガキんちゃんよに。いいわ。それほど知りたいのなら徹底的に教えてあげる。こいつでね。あっ！ バトルなら受けて立つでこの前にちょっとタイム。ああ、はいちょ、ちょ、ちょっと待て。ああ、もううるさいわね。私には私の都合があるの。おとなしく待ってなさい。おかしいわね。ふ、は、ん、あ。さっきのガキの能力値が一瞬高くなったような気がしたんだけど。 どこか故障でもしてるのかしら か, かかかこれはグレイ様まさかグレイ様ともあろうお方がこのような田舎にましてやこの私の元をお尋ねくださるとは感激でありますああグレイ様ご覧の通りシャドウのためビーダーりの任務中でございます しかしやはり田舎は田舎めぼしいビーダーがおりません。かあらっきしでございます。ちなみにグレイ様は何故このような田舎にいらっしゃったのですか私でお役に立つことがあれば何 な, なりと。煩わしい。お前の知ったことではない。ははははははははははははははははははは 見ていていい。ください私もいつかあなたの待つ高みへ駆け上がってみせますかナキミン、本当にやるのかい相手はあのシャドウなんだよこのコロシアムの上位ランカーも軽く倒すようなやつなんだ逆らったら一体どんな目に合わされるか関係あらへんシャドウやろうがシャボンやろうがワイは戦う戦うんや お待たせどっからでもかかってきなさい。 力を見せてあげるやさあこいつ バッチイヤマトこいつはいいぜ<笑><笑>これでヤマトのやつがあのシャドウを敵に回すことにでもなればしめたもの奴らがにらみ合ってる隙に俺様がコバルトブレードを奪い取るチャンスが巡ってくるってもんだぜ ハ<笑>ハ そ, <ー><笑>そうよまだ倒れちゃダメよもっともっと楽しませてくれなきゃどうしたヤマトお前はこんなところで終わるようなビーダーなのか何でやかお前は確かに強いでもなんでビーコロシアムを壊すねんみんなにひどいことをすんねん まだわからないのおバカさんそれはシャドウが強いからよ強いものは何をしてもいいのよ誰をぶちのみそうが何をぶっ壊そうが強いやつの勝手なのよこんなボロのビー・コロシアムとカースのビーダーが何だっていうのよ、うん うわーうわーこんな建物を取り壊してシャドウのゴミすてバにでも改装してやるわ<笑><笑>ふざけんなあふざけんなーゆるたへんでお前絶対ゆるたへんからな<笑>こんな楽しいビーコロシアムお前なんかに壊されてたまるかそんなマネ ホワイトコのコバルトブレードが絶対に許さへん な, なんだこのパワーはか、かな、何よこれ全てのデータが上昇していくわこんな、こんなこと絶対許さへん さあ、あなたたちの出番よ。存分に暴れてらっしゃい。はっ、シャドウのため。我ら兄弟の名誉のため。必ずや。 あ。 山ってところに行ってねボルチンボルチンあ、そこでねリー君とウェン君っていう兄弟に寝るな お, お腹いっぱいお金かおかり次回、聖なる山の罠気をつけろヤマト奴らただものじゃないぞまとめて相手したるわビーファイヤー